吉雪ですないないないあったーアーモンドラッシュが見つかったブルボンアーモンドラッシュ EX、クリーミーホワイトチョコレート期間限定風味豊かなミルクの味わいブルボンアーモンドラッシュ EX クリーミーホワイトチョコレート見つけてしまいました。 ホワイトチョコレートクランチアーモンドスリバードアーモンドうーんスリバードってどういう意味ですかねスリをするバード いや違いますねなんでしょうねスリパーパとアーモンドってそれではいただいちゃいましょう箱開けました 袋が。ありました。こう、でっかい袋一つですね。 袋。開けました。お、なんか。あれ、なんかち、うん、んかちょっと。なんか、ちょなんか。あれだ。出してるな。 開けましたおちょっと今日は温度が高いのかだいぶや 柔, 柔らかくなってますねなんかふにゃふにゃしてるなこれが本体、うん、中身ですよそれではいただきます このアーモンドのザクザクとした歯触りがきますね見てください結構ねアーモンドがね結構ねザクザク入ってるんですよあーなんかねいいですねこのアーモンドの香りがいっぱい広がる感じでねザクザクした感じがねあとこのホワイトチョコレートの味わいね いいですね、うんでそうだな結構ほら結構大粒でザクザクのアーモンドが入ってるんですけどうんうん、うん、このアーモンドのサクッとした感じね で、このホワイトチョコレートの口溶けとあと最後のうんちょっと残ったアーモンドがまた最後にこうザクザクしながら食感が楽しめる感じですかねいやーでもこれなかなかほらあの アンモードのザクザクした感じがよく出てる感じがしますね素材のねうんあとこのホワイトチョコレートが合ってますね、うん、いやこれはなかなか、うんうん、いいですね 以上。ブルボン。アーモンドラッシュ。イーエクス。クリーミー。ホワイトチョコレート。でした。直射日光を避け。二十八度以下で。保存してください。